山外回り橋遠藤地新山宮方面行きでございます。足元丸の調査位置のところでお待ちください。このうち前から5両目丸5番調位置のところの4校舎上面営業車としております。ご理解ご協力お願い申し上げます。飛び上げました 外回りの森小宮、鶴橋、天王寺、新木回の方に雪でございます。<音声>足元